目は日本よさこい数え歌をお送りいたします。応援よろしくお願いします。 b、yeah. y 新たな都の末 てんばん」<音楽> What's y e